パスウェイデータベースについて新潟大学の奥田からご紹介いたします。で、パスウェイデータベースというものなんですが、まいわゆるそのパスウェイっていうものは、ま生体の中でま遺伝子とかタンパク質あるいは化合物が相互作用してま経路とまそのパスウェイと言われているその経路を作っている。 それを表現したものとなっています、えーまあ、相互作用の知識を集積して可視化、電子化したものを、まあ、パスウェイデータベースと呼んでいるということで、まあ、一般的にその、まあ、コンピュータで、えーで、まあ、表現されているその、まあ、パスウェイであればいわゆるパスウェイデータベースとよく言うということになるかと思います。まあ、歴史的に見るとこの、まあ、パスウェイなんですが、まあ、パスウェイデータベースは あのベインガー・マンハイムっていう会社、今のロッシュですけれども、そこが最も古い代謝マップを作ったというような感じで、1965年頃ということになっていますが、それが一番古いんじゃないかというようなことになります。昔はあの電子的に扱っているわけではなくて、いわゆる紙媒体として 提, 出提供されていたと。 というのが、まあ、それがそのままのうちに電子化されるというような形になっています。で、まあ、このパスウェイデータベース、まあ、パスウェイなんですけれども、まあ、計算機上、コンピューター上で扱えるようにいろんなまあ表現がされています。で、さまざまなその可視化が実施できるようになっているんですけれども、まあ、そういうパスウェイ全体を俯瞰する、あるいはまあ一部 の, その相互作用、パスウェイ部分にまあ注目するというようなことで、 いろんな生命現象が理解しやすくなるということで、このパスウェイデータベースというのが非常によく使われるようになっているということです。具体的に例えばゲノムのアノテーションであるとか、生物主観の比較や進化解析、あるいは遺伝子の発現の状態であるとか、どういう機能にエンリッチしているかというようなエンリッチメント解析、あるいはですねいろんなモデル、 を構築してそれをシミュレーションするとか予測するとか、まあ、そういうところでもパスウェイを利用して研究解析が行われているということになります。で、まあ、皆さんお手元のまあパソコンで、えーまあ、Google 等のまあ検索ツールを使って例えばこのロッシュまあパスウェイというような感じのまあキーワードで検索していただくと 一番上の方にロッシュのそのバイオケミカルパスウェイズというページが上がってくると思います。そのページを見てもらうと、こういうパスウェイの絵が描かれてあるロゴが出ていて、これを使いましてパスウェイを見ることができるというようなサイトに行き着くかと思います。で、ここにあるエクスプロラーズパスウェイズというところをクリックしてもらうと、 その次の実際の中身にいくわけですがこのようにロッシュのパスウェイマップというのはいろんな代謝系全体をまとめて一枚の大きな代謝の流れが分かるような絵として表現されていますこういうのをいわゆる代謝パスウェイでこれを格納してデータベース化されていますのでまたパスウェイデータベースというように呼んでいると。 ということになります、まあ、このデータベースはあの、まあ、さらに拡大したり、えー、いろいろこう操作しながら、えー、どういう、まあ、酵素が、まあ、どういう化学反応して、まあ、触媒反応して、えーまあ、どの化合物を何に変えて、まあ、それがまたどういうふうに、えー、他の化合物に変換されていくかということが、えー、詳細に記述されているということになります。で、まあ、そういうそのパスウェイを 表現するときに先ほどのロッシュのデータであれば拡大してもらうと分かりますけれども文字で化合物の名前であるとか酵素ああ の, の名前等がいろいろ書かれてあります。ああ数が多くなってきますのでそれをさらに見やすく分かりやすくするために多くのパスウェイデータベースではダイアグラムを使ってその流れを表現すると。 ということをが行われています。まあとでその、まあ、詳しく出てきますけれども、KEC というデータベースで運用されている KEC パスウェイというデータベース、パスウェイデータベースの場合もまあ同様で、まあ、このダイアグラムで、まあ、パスウェイデータベースの全容が表現されているということになります。まあ、一般的な代謝パスウェイでは、代謝産物を濃度、 で酵素反応をまあエッジというような形で表現して、えー、語られることが多いかと思います。でそれをさらにですね、制、え、御、ー、系、えー、では、まあ、タンパク質や遺伝子、えー、その他の小分子の濃度、その関係性を、えーえーまあ、活性化抑制、リン酸化等 の, その関係性がエッジとしてまあ表現されるということになります。まあ、実際の ダイアグラムの例というのがこの下に書いてありますが普通の代謝系のパスウェイであればこういう酵素がある化合物を別の化合物に変換しますというような形の記述になっています。でそれが活性化や抑制みたいな制御を表す場合にはこのように止める記号のような形のものを使ったりリン酸化であればこのリンの プラス P というような表現がされたいという形で、まあ、あの意味が分かりやすく、えー、一目見て分かりやすくなるようにこういうダイアグラム表現というのが、まあ、よく使われるということになります。で、まあ、このパスウェイデータベースの、まあ、データ形式ということなんですが、まあ、あの実際 えー、皆さんがパスウェイデータベースを使う上ではあまり意識しないことも多いかと思うんですけれども、えー、我々のようなそのバイオインフォーマティクスとしてパスウェイデータベースをまあ作る側からあるいはまあコンピューターをまあプログラミングを駆使してパスウェイデータベースをまあ利用するというような場合にはこのデータ形式というのがまあ意味を持ってきますので、まあ、ちょっと軽くですが前もってご紹介しておきます。 最初にです、ね、計算機でパスウェイ の, その関係、何か遺伝子と化合物等の関係性を表現するあ仕方として、この XML という記述形式をよく利用することが多いです。で、本日ご紹介する k e クというデータベースでも、k e クマークアップランゲージと。 KGML というような表現形式で分子間の関係であるとかそのレイアウトそのものをコンピューターで扱える形の XML 形式で保存しているというような形になります。この XML でパスウェイの分子間の関係等を表現するというのは他にもです、ね、この SBML まあ、これはシステムバイオロジーでよく使われるようなものですけれども、まあ、この SBML であるとか CellML、CSML などのまあ表現形式っていうものもありまして、まあ、シミュレーションとかモデリング等を行うような研究では非常によく使われているかと思います、まあ、あるいは PSIMI っていうこのプロテオミクスのまあ表現であるとかバイオパックスというのは いろんなデータを統合するとか、それをやり取りするというような目的で、策定されたようなもので、そういうものも使われています。でこういうデータを取ってきて、手元で持っていれば、例えばです、ね、このサイトスケープであるとか Visian というようなソフトを使うことで、可視化して見ることができるということになります。 過去の AJAX 講習会においても、このサイトスケープを使ったデータの可視化というのがありますので、よりその、まあ、深く使ってみたいという方は、こういうのも参考にされると良いのではないかと思います。まあ、あのパスウェイデータベースもいろいろありますので、まあ、使う。 まあ、対象性別であるとか、まあ、その対象の代謝パスウェイが何かというようなことによって、まあ、使い方はいろいろだとは思いますが、えー、今回の講習ではケッ g パスウェイのブラウザ上で使う、まあ、一番使いやすいと思われる、一番よく使われると思われるような使い方についてご紹介できればと思います。ケッ g の紹介の前にですね、ケッ g 以外に ではどういうデータベースがあるかということなんですけれども他のパスウェイデータベースとして非常に有名なものとしてはこのバイオサイクというのがあります URL はここにあるこういうものですので Google 等でバイオサイクと検索していただければ一番上に出てくるのではないかと思いますで開発しているのはこの SRI というまあ企業が開発しているということなんですがあの 大腸菌のようなバクテリアからあ人までいろんな株を含めて1万8000種以上のゲノム情報についてパスウェイの解析等ができるようになっているようなデータベースとなります。でそのパスウェイデータベースのパスウェイなんですがいわゆる専門家の方が文献を一つずつ調査してどのタンパク質とどのタンパク質が関係があるか。 あるいはどの酵素がどの化合物を触媒しているかというようなことを一つずつ調査した結果をまとめたものそれに加えてコンピューターで自動的に解析したようなものそういうのを両方使えるというような形になっているのが特徴かと思いますいわゆる普通のその代謝パスウェイに加えて制御系のパスウェイも含まれているとでアカデミックで使う分には まあ、料金はかからないということで、アカデミックフリーという形になっていますが、えー、まあ商用利用はまた別の契約が必要というようなことになっているかと思います。でデータ形式として、えー、まあ先ほどもお伝えしたようなバイオパックスというような形でデータが格納されていますので、えー、まあそれが利用できるようなツールを使うと、まあ、よりいろんな解析ができるというようなことになっています。まあ、具体的に、えーっと まあ、中身を見ますとあの、この一番上のメタボリズムというところから、まあ、セルラーオーバービューというのを見てもらうと、まあ、このような画面が出てきて、まあ、いろんなその、えー、代謝系が絵で表現されています。まあ、これは今、あの一番トップに出てくるのが、まあ、大腸菌の、えー、代謝系ということになっていますが、まあ、こういうことが見れますので、まあ、さらに拡大していって、個別の遺伝子、えー、化合物についての情報まで。えー を深掘りしていくことができるというような形になっています。続いて、まあリアクトームというパスウェイデータベースも非常に有名なデータベースになっています。これもまあ同様で Google 等でまあリアクトームと検索してもらえると多分一番上に出てくるんではないかと思います。このデータベースですが、エンブル EBI というようなヨーロッパの研究機関が開発していまして、これはバクテリア等ではなくて、人を中心に脊椎動物とか酵母とか、そういった生き物を対象に、約16種類の生物種を対象としたパスウェイマップということになっています。こちらもですね、専門家の方が一つ一つ文献を調査して、手作業で パスウェイのデータを作り上げていいるということですこのリアクトンの場合、計算機でそういうパスウェイの関係を推測するというような部分も機能として実装されていますので、そういうのを利用するというような使い方もあるかとは思います。いわゆる代謝系とシグナル伝達等の整御系、その他いろいろなこの16種についてのさまざまなパスウェイが登録されているということになります。 まあ、利用形態はフリーで、まあ、誰でも使えますよという形で、まあ、バイオパックスとか SDML のような、まあ、データ形式でデータが提供されているということです。まあ、このパスウェブブラウザーとなっているここの部分をクリックすると、まあ、こういう形でえ中身が見れる。 いろんなパスウェイがこ う, いうこういうダイアグラムで表現されていますが、それをさらに拡大していくと、まあ、こんな形の、まあ、それぞれの個別のパスウェイの情報が見れるということになっています。まあ、こういうことが、まあ、リアクトウェイ、あるいはバイオサイクルでできるということになります。では続いて、えー、今回、えー、メインでご紹介するケックの、まあ、ケックパスウェイというデータベースになります。 これも、えーまあ、Google 等で KEC あるいは KEC パスウェイと検索してもらうと、まあ、この一番上にある KEC.jp というところの、えー、検索結果があの出てくるんじゃないかなと思います。これが一番トップページという形になっています。で開発しているのは京都大学で、まあそえー、金下先生という方が、はい、こ KEC というデータベースを作られていますので。 まあ、いわゆる日本産のパスウェイデータベースということになります、えーまあ。扱っている生物種としては、まあ、ゲノム配列が決まった、まあ、生物種、まあ、現状では約7000種ほどが登録されているということが書かれています。生生物、細細菌、まあ、子細菌 それぞれこれぐらいの数のゲノム情報が入っていてそれらについてのパスへの解析ができるということになります。それ以外にもウイルスゲノムであるとか最近ではメタゲノムですね、環境中の細菌等の DNA を網羅的に解析するというようなそのメタゲノム解析の結果も登録されていまして自然環境であれば まあ、約500サンプルほど、えーまあ、人に関係あるような生態関連のメタゲノムが700サンプルほど登録されているということになっています。で、このケッグパスウェイも、えーまあ、同じくその専門家の方が手作業で文献を調査して、えー、パスウェイ の, その関係のデータを構築していると。 あるいは自動でそういうのを取り出すというようなところのツールも開発されているということです。で、いわゆるそのリファレンスパスウェイと結局で呼ばれているベースとなるパスウェイマップがありますけれども、それは基本的には文献調査から作成されたものということになります。で、あのいろんなゲノムが登録されているわけですけれども、そのそれぞれのゲノムが どういうパスウェイを持っているかということを、まあ、あのマッピングして、まあ、見ることができるということなんですが、まあ、そういうところで、まあ、自動解析用のツール等が使われているというような形になっているかと思います。で同様に、まあ、いわゆる代謝パスウェイや制御系のパスウェイ等も入っていて、まあ、非常に巨大なパスウェイデータベースとなっています。 利用形態としてはアカデミックフリーということですが、まあ、商用利用になってきますと、まあ、何かしらのライセンス契約等が必要なようです。でまあ、データ形式が、えー、一番最初にご紹介した KGML というようなフォーマットになっていまして、まあ、この KGML であれば、まあ、例えばこの KCPAVS というツールが、まあ、あ, のあるんですけれども、 まあ、そういうのに直接登録して、さまざ、あ、まな解析やなどに利用できると。あるいは、先ほど少しご紹介したサイトスケープというのも、この KGML のデータを読み込むことができるというような形で、いろんなツールで流用できるようなフォーマットで提供されているということになります。さて、この k e t というデータベースなんですが、 先ほどのトップページの中で、KEC2 という一番上の方にある、これをクリックしていただくと、さらにその中身がいろいろ見ることができるようになっているんですが、今回、主にご紹介する k e c p a t h w というデータベース以外にも、さまざまな情報がデータベース化されています。ゲノム の遺伝子の情報以外にも、まあ、あのパスウェイに関わるその化合物の情報であるとかこの辺にいろいろ書かれていますが化学反応の情報であるとかあるいは疾患に関係のあるような疾患の情報であるとか、まあ、そういう生き物に関連するようなさまざまな意味の情報というのが データベース化されていて、まあ、それが有機的にリンクされているというのがこの結句の特徴かと思います。で、まああのまあ、早速いろいろ操作をしていくということなんですけれども、で先ほどのページの中央ぐらいに結句オーガニズムというリンクがあるかと思います。ここを見てもらうと まあ、なんかこの結果の中でどういう生き物どういう生物種のデータが扱えるのかというのが見れるようになります。でまあそこを見ていくと、まあ、このようなページが出てくるはずだと思いますがあの、まあ、このユーカリオートの項目が一番上の方にありますので、まあ、そこで説明しますけれども。えー まあ、どういう分類かというのがこのカテゴリーのところに書かれていて、まあ、アニマルだとか何とかっていうのがいろいろ書いてあるんですがその生物種のレベルでの記述がこのオーガニズムのところに書かれています。でもちろんこのホモ・サピエンスはまあ人ですので、まあ、ホモ・サピエンスという言葉の意味が分かっていればこれは人のことを表すなというのがまあ分かるかと思います。 その次がパントログロダイテスト。まあ、ちょっと発音が難しいですけれども、あのこれはチンパンジーですので、まあ、それもカッコして書かれていますので、まあ、そういうのを見れば分かるかと思います。このように生物種の名前がここに書いてあるんですけれども、その左側に、ここにまあ赤で囲みましたが、ここに3文字から4文字の、えー ケッグではその生物種コードと呼んでいる、えーまあ、名称が、まあ、コードが書かれています。えー、例えば、人であれば HSA ですね、ホモ・サピエンスですので、まあ、その頭文字をうまく取って HSA というような、えー、コードが書かれています。でまあ、ケッグでは、まあ、この生物種コードをよく使いますので、えーまあ、覚える必要はないんですけれども、 あのまあ、このコードで、えー、検索をするというようなシチュエーションがよくあります。えーまあ、ですので、まあ、このページで目的の生物種の、えーまあ、生物種コードが何かというのを、まあ、ブラウザ上で検索してもらうというようなことで、えー、コードを探すということが、えーまあ、操作として出てくることになりますので、まあ、こ, うこういう仕様だというふうに思っていただければと思います。 でまあ、その生物種コードを、まあ、その部分のリンクをクリックすると、まあ、その種の情報が表示されてきます。これはその HSA のヒューマンのホモ・サピエンスのページを表示したという状態になります。まあ、ここにその生物種のコードが書かれていますが、まあそのせえー、これだとまあ人ですけれども、えー、名前がこうで。 あるいはアノテーションはすでに終わっているかとかタキソノミはこういう分類ですよというようなさまざまなこの生物種に関わる情報が記載されていますこのスタティスティックスのところを見ると、まあ、あの登録されているタンパクのタンパクをコードする遺伝子の数が1万9768ありますと まあ、RNA の遺伝子については2600ぐらいありますというようなことが、えー、書かれていますので、まあ、ケ e g では、えーまあ、この人に関して2万ぐらいの遺伝子の解析が、まあ、できるというようなことが見て取れるかと思います。その先ほどの、えー、ケ e g オーガニズムスのページの、まあ、上の方には、えーまあ個 何種類の生物種の登録があるかというのが書いてあるんですけれども、その中にですねそれの分類が書かれていますあの。基本的にはゲノムレベルで全部の配列が決まっているというようなものが対象になっていて、結局では NCBILEFSEC、あるいは全番組に登録されている生物種のゲノムを扱っているということになっています。スピーシーズというレベルでいうと、 株、まあ、あレベルで異なっているものも1、まあ、あつにまとめたような形のものあるいはジーナスレベルでまとめたもの、バ、まあ、あ イ, イラスというのはまあウイルスの方うで、まあ、メタというのはメタゲノムというような形で、えー、ゲノムの情報がいくつか分類はされているんですけれども、まあ、こういうのについて、えー、解析等ができるような形になっているということです。 で再びですがトップページの方に戻ってもらって一番上のこの赤で囲った部分ですけれどもここでいろんなキーワードを入力してケープの検索が開始されるということになるんですが今回ここではリジンバイオシンセシスあるいはグライコレシスといろいろその関連のキーワードを入れて検索してもらえればいろいろ結果が出てくるかと思います。 ここではリジンバイオシンセシスというキーワードで検索した結果について説明していこうと思います。でまあ、先ほどの検索を実行するとその検索結果としてこのような形のものが出てくると思います。KEG のデータベースにはあの、まあ、いろんな、まあ、そのサブデータベースというか、まあ いくつものデータベースが集合して、一、まあ、つの大きな結句というデータベースを作っていますので、それぞれのデータベースでその検索キーワードがどこにヒットしたかというのがリストにされています。今回のリジンバイオシンセシスというのは、結句パスウェイに登録されているパスウェイの名前になりますけれども、それが一番、今回の場合は上に出てきているんじゃないかなと思います。 この赤で囲ったここの部分が今回見たい部分となります。結局ではこのリジンバイオシンセシスという名前のパスウェイがマップ00300というので一番上にヒットしてきましたのでここをクリックしてもらうと。そうするとそのパスウェイの詳細情報というのが表示されるかと思います。 まあ、いわゆるそのパスウェイの最小単位として、このパスウェイマップというものが定義されていて、えー、そのまあダイアグラム表現というのが、こ, のここの枠の中に書いてある、こういう形のパスウェイのマップ情報ということになります。えー、このリジンバイオシンセシスの場合、まあ、ここにあるこういう経緯全体をまあそういう名前で、マップの ID でいうと00300と。 う i d で登録されているということです。さらにこのマップ00300がリンクになっていますので、まあ、そこをクリックしてもらうと、そのパスウェイのマップそのもののページに移動すると思います。一番最初はこの色のついていない真っ白いダイアグラムが表示されることになっているで このマップが先ほども説明したように専門家の方が手作業で文献の論文等の文献から関係情報を取り出して作ったものでこれをリファレンスパスウェイと参照になる元のベースのパスウェイマップだということで定義されています。 先ほども説明したように、ボックスになっている、箱になっているものが遺伝子やタンパク質などの遺伝子配列の情報で、丸が代謝産物、化合物です、ね、の情報で、それを矢印等を使って、関連が表現されているということになります。で、こ, この上にヘルプが書かれていますが、 このヘルプをクリックしてもらうと、このミニカーのここ の, このような感じの中身が出てくるかと思います。このダイアグラムの意味であるとか、説明が出てきますので、何かしらわからないことがあれば、このヘルプを見てもらえればいいんじゃないかと思います。このパスウェイの左側に、 いろいろな情報がさらに出ているんですけれども例えばこのリジンバイオシンセスのこの文字のあたりをマウスで操作してもらうと、まあ、オンマウスオーバーということでここにそのマウスのカーソルを合わせてもらうと例えば今この部分がまあ強調表示されているかと思いますこの左側に出ているのはさらにそのパスウェイのマップを 切り出して、えー、意味のある連続した、えー、代謝の流れを定義した結果の、えー、モジュールという、ね、単位のものがあるんですけれども、まあ、それが、えー、強調表示されていますこの上から3つ目のやつだと、まあ、ここの部分からこの部分が強調表示されていて、まあ、こういうその1つのモジュールとして定義できる単位が まあありますよということが、まあわかります。まあですので、まあこの例えばモジュール、m え、エムゼロゼロ五二六というのを。クリックしてもらうと、えー、まあ次にこういうページに、えー、が表示されて。そのモジュールの中身について、まあ詳細情報が記述されていると思います。まあこの、えー、モジュールであれば。まあ理人のバイオシンセシスに関係のあるもので、まあアスパルテートから理人。 なるという一連の代謝反応が定義されているということになりますのでこのアスパルテートからリーチに向かってこのように反応が進んでいきますよというようなデータが登録されているということになります。で次はこのパスウェイデータベースの中から必要な自分が見たい生き物のパスウェイをどうやって見るか。 ととといいいいうところに移っていきたいと思います先ほどのリジンバイオシンセシスのパスウェイのページで、上の部分にチェンジパスウェイタイプというのが書かれてありますので、この部分をクリックしてください。そうすると、この左にあるようなセレクトパスウェイタイプというページが出てくるかと思います。 基本的にはあの、どのリファレンスパスウェイを使うかというところは、まあ、あまり触らなくてもいいとは思いますが、デフォルト設定では、この一番上のリファレンスパスウェイというのが選ばれていることになります。でこの中で、このオーガニズムスペシフィックというところよりも下に、えー、いわゆる生物種コードと生物種名が書かれているんですけれども、まあ、そこから、えー まあ、登録されている生物種の中で、えー、自分が見たいものを、まあ、検索してもらって、えー、それを、まあ、クリックするということになります、まあ、今回は、えー、大腸菌を見てみましょうということにしたいと思いますでシェリキアコーライというのを検索すると、まあ、非常にたくさん、えーまあ、いわゆるこう株レベルで異なっているさまざまな種が、まあ、登録されているわけですけれども 一番有名なこの MG1655 株というのを見てみたいと思いますので、この EC4 のここの部分ですね、これをクリックしてもらえればと思います。そうすると、大腸菌の MG1655 株のゲノムで、このリジンバイオシンセシスのページがマッピングされたということになります。この緑で 表現されているボックスがこの大腸菌のゲノムにコードされている遺伝子がある場所逆に白いままのところはこのゲノムはそこの遺伝子を持っていないということが分かりますですのでこのアスパルテートからこの順番にこういう反応をしてここのリジンまで行くこういう経路をたどる可能性が極めて高いなということが まあ、このパスウェイを見てわかるんじゃないかなと思われます。まあ、このパスウェイを見る方法としては、まあ、他にもあのいろいろ方法としてはありまして、えー、先ほどの最初の方にご紹介した、えー、オーガニズムスのページの中から、まあ、例えば大腸菌を検索してもらうと、まあ、こういうのが出てくるわけですが、まあ、ここの、えーと この生物種コード ECO をクリックしてもらうと、このような大腸菌の MG1655 株の詳細のページが出てきますけれども、ここのパスウェイマップというこの部分をクリックしてもらっても、同様にパスウェイの中身を見ることができます。パスウェイマップをクリックした後、このパスウェイのリストがいっぱい出てきますので、 今回、今注目しているのはこのリジンバイオシンセシスということですので、この部分をクリックしてもらうと、まあ、先ほどと同じように、M g 1655株のパスウェイに色がついているものが表示されるようになるんじゃないかと思います。このようにして、特定の生物種が持つ遺伝子で、特定のパスウェイがどのように充足されているか。 どういうパスウェイが使われる可能性があるかということを見あ見ることができるということになります。このケ e で使われているパスウェイという概念について簡単に説明しますと、最初にリファレンスパスウェイというその専門家の方が文献を調べて、どの遺伝子とどの遺伝子が関連があると。 ある化合物を生成してそれをどの遺伝子にどの酵素が触媒するかというそういう反応条件であるとかタンパクと化合物の関係というのを一つ一つ文献から調べた結果を再構築するというようなことをやったものがリファレンスパスウェイと呼ばれているわけですけれどもこの一つのボックスが表しているのは 同じ反応をする酵素、一群の酵素を表現しているということになります。KEG のこのボックスの中は EC 番号で書かれていることがほとんどですけれども、同じ EC 番号の反応を担うような遺伝子酵素は、一つのボックスで表現するということになります。つまり、このボックスを表しているのは、 いわゆるオーソログのグループを表していていろんな生き物で配列は少しずつ違いますけれども同じ反応をする遺伝子の集合というものを表していることになりますこのオーソログが分かればどの部分の酵素反応があるのかないのかというのが分かるということになりますので このリファレンスパスウェイに対して特定のあるどの生き物にしろどのオーソログがあるのかないのかが分かればそれに基づいてこの場所に色を塗るか塗らないかということを判定できるということになります。ですのでそのオーソログという概念に基づいてそれぞれの生物種にスペシフィックなパスウェイの流れ いうのが ど, どこにあるのかまあ、どういう部分かということが特定されているということになりますこういう原理に基づいて先ほどの、えー、大腸菌の MG1655 株の、えー、リジンバイオシンセシスのパスウェイもマッピングされていたということになるということです さらにですけれども、パスウェイのページに行ってもらって、まあ、このリンクが書いてあるところですけれども、研究パスウェイというのを検索しても、ここに行き着くかと思います。で、まあ、オーバービューマップという全体を俯瞰するマップを見るという方法について説明したいと思います。 そのパスウェイのページの上の方にグローバルオーバービューマップスという項目があります。ここの一番上に01100という ID のメタボリックパスウェイというものがありますので、今回はここをクリックしてその次のパスウェイの中身を見ていってもらいたいと思います。で、まあ、そうすると、まあ、このように オーバービューできる全体を俯瞰した形で、ケングに登録されている代謝パスで全体を俯瞰することができるというようなことになっています。まあ、先ほどのモジュールについてはこの左側に出ていますので、まあ、同様にモジュール単位でもどの部分かということを確認するというようなことも可能です。このオーバービューマップなんですけれども、 これも先ほどの生物種、スペシフィックなパスウェイを見るという方法と同様の原理が働きますので、このチェンジパスウェイタイプというところから、先ほどの大腸菌、ECO ですね、これを選んでもらうと、このように大腸菌の MG1655 株の えーまあ、ゲノムにコードされている、まあ、その生物種が持っている部分が、えー、代謝系全体としてどこかというのが、まあ、一目瞭然になるというような、えー、見方ということも可能です、まあ、この、えー、大腸菌の場合は、えーまあ、この全体でいうと右側に真ん中から右の辺りが多いなということになっていますが、まあ、これ は, これは、まあ、配置の問題もありますので これをいろんな生き物あるいは株の違い等で比較してもらえればどこがどう違うかというようなことが見て取れるんではないかと思います続いて疾患のパスウェイを見るというようなところに行きたいと思います先ほどのパスウェイのページの中でだいぶ下の方ですけれども疾患関係のパスウェイが定義されているところがあります がんであるとか免疫系の疾患といろんな疾患に対応しているんですけれどもその中で今回はこのコロレクタルキャンサーというところをクリックしてもらいたいと思います。でそうするとですね、まあ、パスウェイが出るんですがその中で先ほどと同様にチェンジパスウェイタイプでいろんな生き物のパスウェイをマッピングすることができるんですけれどもここで えっと、このホモサピエンスプラスディジースドラッグというのが、えー、このパスウェイだと選べるようになっているかと思います。まあ、これを選んでもらうと、えーまあ、病気そのものであるとか、まあ、それに関連のある薬剤との関連というのを、えー、色付けすることができるということです。で今回のコロレクタルキャンサーのパスウェイで、えー、このヒューマン ホモサピエンスプラスディジースドラッグのところを選ぶとこの下のような形の色付けされたものが見えるのではないかと思いますピンク色が疾患の原因電子の可能性のあるもので水色になっているものは医薬品のターゲットになっているような分子ということになりますしたがいましてこのように結果で正常な状態のパスウェイ以外にも 病気との関連や、まあ、創薬等の関連も、えー、見ることができるというような部分が実現されているということになります。続いて、えーまあ、生物種を2種類以上いろいろ比較するということができるというところをお伝えしたいと思います。まあ、KEC2 のページの中から、このケッ c ゲノムというところをクリックしてもらって、えーまあ、その 中の下の方ですけれども、ケイクマッピング・フォーゲノム・コンパリソン・コンビネーションと書いてあるところ、この右側の部分ですけれども、ここの部分に、このキ ー, キーワードというか、ここに生物種コードを入れる場所がありますので、そこに今回は、まあ、ECO、これあ先ほどの非病原性の普通の大腸 でもう一つ ECS、これはあの病原性大腸菌 O157 の生物種コードですので、まあ、これを入力してもらって、えー、その先に進んでもらいたいと思います。でそうすると、まあ、この結果のページが出てくるんですけれども、まあ、この2つの生物種を比較した結果を見る、まあ、パスウェイで見るためには、このパスウェイマップというところをクリックして、 えー、たくさん出てくるそのパスウェイのリストの中から、えー、見たいパスウェイを見てもらえると、えー、その比較結果が得られるということになります、まあ、この tca サイクルを見た場合がこの右側の結果になっていますけれども、えー、今回の病原性大腸菌にしろ非病原性の大腸菌でも、まあ、tca サイクルはどちらも全部持っているというのがま見て取れるかと思います しかしながらですね、そのパスウェイを選択する部分で、えー、バクテリアルシークリエーションシステムという部分、まあ、分泌装置ですけれども、えー、この部分を選択してもらうと、この右側のような結果が出てきます。えー、それぞれの分泌装置のタイプごとに、まあ、いろんな遺伝子が定義されていますので、えー、この下の部分に注目してみますと、えー、タイプ3とタイプ 6ですかがピンクの色しかつかないということでこの2つについては病原性の O157 だけが持っていて他のタイプ1あるいはタイプ2のようなものはどちらのタイプでも持っているということが見て取れるかと思いますしたがいましてこの病原性 O157 の特徴としてこのタイプ3タイプ6という このシークリンションシステムを持っているというところが特徴だということが、このパスウェイ解析からも分かると思います。またですね、パソジェニックエセリケア高麗インフェクションというページを、リンクを開いてもらうと、このパスウェイマップはほとんど全てが病原性大腸菌のみの、つまりピンク色のみの マッピングになっていますので、病原性大腸菌の感染に関するパスウェイということですので、まさにここが病原性の起点になっているということも、このパスウェイ解析でも見て取れるかと思います。このような使い方で、病原性の違いと比較するということもできるということになっています。 今度はですね、病原性とちょっと違いますけれども、アブラムシとブフネラという生き物は強制関係にあるということが知られていますので、その場合がどういう結果になるかというのを示したものです。先ほど、ECO と ECS という生物種コードを使っていましたが、今回はこの API と BUC という2つのー 生物種コードを入力してもらって進めてもらいたいと思います。で、パスウェイマップの選択のところまで来ましたら、この00290、バリンロイシンイソロイシンバイオシンセシスというところをクリックすると、この右のような絵が出てくるかと思います。 でこれはあのこのアブラムシとブフネラの、えー、どちらがどの遺伝子を持っているかということを表していますが、えー、緑色がアブラムシでピンク色がブフネラということですので、えー、一連のこのパスウェイの、えー、部分について、えー、それぞれが共通に持つのではなく、えー、保管し合って持つことで、えー、イソロイシンやバリン あるいは、えー、ロイシンの合成を担っているということが見て取れると思いますしたがいましてこのアブラムシとムネラは、えー、総理共生という形でお互いに補完し合って生きているというようなことがこのパスウェイ解析でも、えー、理解できるんじゃないかなと思いますさてえー、っと、まあ、今までは、えー データがすでにケッグの中に入っているものについて主にお伝えしてきましたが、えーまあ、自身で持っているようなデータについてどのように解析するかというのをまあこれからちょっと見ていきたいと思いますで色を。パステに色を塗るという時にはこのケッグマッパーというところをよく使います。 この URL、あるいは Google 等で検索してもらうと、この右のこういうページにたどり着けるかと思います。で今回はいろいろパスウェイマッピングに使う機能があるんですが、ここの部分、サーチカラーパスウェイというところから進んでいきたいと思います。で、まあ、あのここの中に色を塗りたい遺伝子名であるとか、 カゴウッズの ID と入力するんですが、まあ、今回は、まあ、エグザンプルをそのまま使いたいと思います、えー、ここの右側のエグザンプルでホモ・サピエンス・パスウェイを選んでもらって、まあ、実行するということをすると、まあ、この左のような結果が出てくるかと思います、えーまあ、パスウェイで、えー、先ほど入力したまあ ID が見つかったパスウェイがまあリスト化されています その中で、今回例えばこの HSA00010、回答形ですね、ここの部分をクリックしてもらうと、右のような絵が出てきます。で、入力した ID が、この赤にピンクに色づいているところと、ちょっと見にくいですが、ここの化合物。 これも黄色に色が変わっていますので、まあ、入力したものがここにあるということが、それで見て取れるかと思います。他のパスウェイでも確認していただければ、見つかった部分というのがどこかというのが一目でわかる。まあ、色の付け方も自分で自在に色を変えるということもできるようになるということになります。あるいは遺伝子 遺伝子そのものを探すだけではなく、それに対して、任意の色をつけるというようなことも可能です。でその色のつけ方も、まあ、数値データに基づいて、まあ、色を変えるということができるようになっていますので、まあ、例えばマイクロアレイや RNSX のような発言データを色付けするというような時には、今回のこの部分が参考になるんじゃないかと思います。で えー、ここの Example のところを、まあ、NumericalValueToColor というのを、まあ、選んでもらって、えー、あその前にここの c o l o r p a イ w というところを今回は使いますで、まあ、この NumericalValueToColor というオプションを選んでもらうと、まあ、Example がそのまま入るので、まあ、これを使いたいとで、まあ、このオプションのところが、えー、変更できるわけですけれども えーとまあ、ミニマムな数字に対しては黄色、まあ、最大値に対しては赤というのがまあデフォルトでは設定されていますので、でまあ、今回はこのまま実行したいと思います。まあ、そうすると、このようなパスウェイが得られるということです。えーまあ、一番値が大きいところが赤で、まあ、その他はほとんど差がないような黄色になっていますが、あのまあ、グラデーションで値に応じて色が変わるというような、えー ことが実現できているということになります。これをさらに、えー、ここのエグザンプルのところを to,、えー、ニューメリカルバリュートいグラフというところを選べば、えー、この 3D グラフ、ここの部分が設定されますので、ここをオンにしてやると、えー、実行したときに、この 3D でバーが出るというような形で表現されるということになります。こういうその、えー 遺伝子のそれぞれに対して何かしらの値を与えたときに、それを可視化するということも、このようなツールを使って実現できるということになります。と次が、もともと結局に登録されていない遺伝子配列等をまあ扱う方法ということになります。結、え、局、ー、では、ああのカースあるいはブラストコアラ、ゴーストコアラといったような 配列を入力して、それのアノテーションを自動でやるというようなツールがいくつかあります。でその時きに、基本として使われるのが配列の相当性ということになります。それぞれのツールは、それぞれやり方、アルゴリズムが若干違いますので、その結果が若干異なっていることはありますが、 基本的にはその総動性ベースでいわゆるオーソログを探しに行くというようなことをやってアノテーションをするというようなことが自動でできるということになります。g、まあ、ゴースト x やゴースト z の場合は、まあ、ブラストとの精度の違いと実行の速さとの兼ね合いでどれを使うかというようなことが変わってくるというようなことだと思います。 まあ、ただ、えーまあどれも、どれを使っても、まあ、そこまで大きな違いはないんじゃないかとは思いますが、まあ、アルゴリズムによる違いというのがまあ一部出てくるということになります。で、まあ、今回は、えー、ブラストコアラを利用するというのをまあやってみたいと思いますで。先ほどのケッグマッパーの下安アノテイトシーケンスというところに行ってもらうと、 えー、エグザンプルのここのシーケンステキストというのの中身を開いて、えー、このボックスの中にコピーペーストをすると、えー、ここにはまああのいわゆるタンパクの配列が、ね、たくさん入っていますけれども、まあ、これを、えー、検索にかけるということになります。でまあ、この、えー、サンプルデータは、まあ、ブフネラの仲間のものなので、えーっと このファミリージーナスというところは、このドフネラの部分を選択するということをして実行ということを行うと、これはホモロジーの検索をやっていますので、エグゼクトボタンを押して、もしかすると数分ぐらい時間がかかるかも分かりません。今回参加している方がたくさんいますので、同時に検索をかけると、もしかすると少し 普段よりかは長めに時間がかかる可能性もありますが、これを実行して、その結果が得られたら、この次のような、このような計算結果のページにたどり着くと思います。基本的には、今回は575個の配列が入っているサンプルデータでしたので、この500、600弱ぐらいの配列を ブラストをたくさん行ってどの遺伝子どの配列と最もよく似ているかというところからそれぞれの配列がどのオーソロブに属しているかということを推定するということが行われた結果ということになりますで、まあ、それぞれ の, その得られた結果の中身を、まあ、機能分類で見るとまあこういうふうな分類になっていますということがまあ パイチャートで表現されていますが一番下のリコンストラクトパスウェイというところをクリックしてもらうとこのようにパスウェイのリストが出てきますで、まあ、今回例えばこのメタボリックパスウェイというグローバルマップをクリックしてもらうとこの右のようなマッピング結果が得られると思いますで、まあ、この 右側とこの辺の部分とかありましたよということが分かりますのでこういうサンプルデータではなく皆さんがお持ちの実際のシーケンス結果から得られた未知な生き物のゲノム配列予測したタンパク配列のリストを入力してあげればこれを正確な形でマッピング結果を見るということができるようになると。 ということになります今回はここまでで研究の利用の方法ということでご紹介いたしました。基本的な研究の使い方としてそれぞれの生き物の中身であるとかそういうのをパスウェイレベルで見るあるいはいろんな生き物の間で比較をするというところから ご自身が持っているタンパク配列、アルゲノムの配列を使って、パスウェイマップにマッピングするというところまでですが、他にもですね、ケングはさまざまな機能がありますので、そういう部分もお試しいただいて、研究、解析に応用していただけたら良いんじゃないかと思います。私の講習は以上となります。ありがとうございました。